えー、とではあの、それに加えてですね、まあ、今回その、このような例題を解きたいと思います。と例題としては、マイナス 91.1 という、これ、十進の小数ですけれども、まあ、これを二進数で表記しなさいということで、まあ、小数は、えー、と次のとおり表すんですが、まずあの有理数に関しては、まあ、有限小数か循環小数、有限桁の小数か循環小数ですね。 から無理数に関しては小数第9位でした誤入すると。あと、負の数に関しては、えー、と整数部8桁の2の歩数で表しましょうと、まああの。今回初めてこういう負の数の表し方に関するオプションが出てきておます、まあ。一応この、えー、とただし、表し方については、整数を2の歩数で表すというやり方はこれまでやった通りの方法を使えばいいです。さて、 それではまずちょっとこれ問題見ていきますけれども、えー、とまず最初に 91.1 という受信の数をですねその2進で表記することを考えますで先ほど説明しましたようにその 91.1 という数を、まあ、整数部と小数部に分けて表しましょうということからいくわけですねでそこで、えー、と91受信数の91っていうのは、まあ、あの今までの皆さんの知識でも得られると思いますが えー、とこういう形のあ今日の授業でもやりましたがこういう形の二進数の表現になりますそれから 0.1 の方はこれ先ほど1 10分の1の二進での表記やりましたように 0.00011 が循環するような小数ということになりますでまずこれを使って 91.1 十進数の 91.1 を二進数で表すと、えー、これが0 点、の循環節ということになりますでここで一つポイントはなぜここを頭にロ普通はいらない0をも持ってきたかってことなんですがここ最初的にはこれあの負の数なんですねこれ九9 1 1を表したいのでこれあの最初から一応2の歩数表記で、まあ、正の数負の数を表していることにします。 でその2の歩数表記は、えー、整数部に8桁使うということにしてますので、一応それを間違わないように、えー、と今のところ0なんです。ここ、8桁目は0なんですけども、ここにも0をつけて表しておきます。で、で今度はその、じゃあこの 91.1 からですね、このマイナス 91.1 を2の歩数を用いた二進数で表しますが、えー、とこれは2の歩数表記の時でやりましたように、 えっ、ー、と、ま、あ各桁の、まずゼロと一を反転させるってことですね。そうしますと、この場合は、各桁の二の、えっと、ゼロと一を全部反転すると、一一ゼゼロロゼロ一ゼロゼロ点一の一ゼロゼロの循環節。これが、えっ、ー、と、実は今回表したい、その、九マイナス九十一点一の、あの、二進表記ということになります。で、えっ、ー、と、ここで、あのー、 一つ気づいた人はいるかもしれませんが、あの、以前の授業で2の歩数表記で負の数を表したときには1を加えたじゃないですかと。今回はしないんですかという疑問を持った人は多分いると思います。ちゃんと勉強している人ならば。実は今回は1を加えることはしません。そこを注意しておきます。えっ、ー、と、循環小数を扱うときなんですけれども、えっ、ー、と、 循環小数の時を、その負の数を求めるときには、その全桁を、その0と1を反転させるだけで、末尾の桁に1を加える必要はありません。その理由を今から説明します。と結論から言うと、えー、この 91.1 を表す二進数と、それからマイナス 91.1 を表す二進数が、の和が0になればいいわけですよね。そうすれば、このマイナス 91.1 の二進数の表記は正しいということになります。 じゃあ実際に、えっ、ー、と、最初に与えた 91.1 の二進数の表記と、それから今作ったマイナス 91.1 の二進数の表記のこの2つの数を加えてみます。そうしますと、えっ、ー、と、まず、この整数部の1桁目から、1、2、3、4、これ7桁目ですね。ここはちゃんと全部の桁が、あの1が揃って、2の7乗マイナス1ということになります。それからあと、 えー、とこの2の歩数でいうこの8桁目というのはマイナス2の7乗を表します。そうすると、まあ、ここまでで、えーとまあえー、とここの整数部が全部整数部に全部1が揃うとその値は何かという と,、えー、と2の7乗マイナス1から2の7乗を引きますから、えー、とマイナス1ということになりますね。そうす整数部に全部1が入った段階でその数は二進表でマイナス1と。じゃあ分数の方はどうなっているかっていうと とこれ循環節がありますから、うん、まず小 数, 数第1は0と1を書いて1になります。それから小、えー、数第2以降は実はこの循環節を加えると全部これあの全部の桁が1になるんですね。そうするとこの表記ではあの小数の桁が全部あの1が揃うことになりましてそうするとこれはあの、まあ、実数でいうその単調な有解列の あの極限としてあの全部その小数部に1が並んだ二進数というのはあの実数の1に等しいことになります。ということでこの小数部で1が加えられて、えー、と整数部のマイナス1とキャンセルしてちょうどこの数の2つの数の方が0になるということで、えー、とこのマイナス 91.1 の二進表記が正しいということが分かると思います。ここまでいいでしょうか。 えー、ということで一応あの今日の一つのポ イ, ンポイントの一つなんですけれども、えー、と循環小数を2の歩数表示で表すときにはその、まあ、整数ですとか有限桁の二の歩数有理数の小数の2の歩数の時と異なってあの末尾の桁に1を加えることをしないという点に注意してください。はい、ということで一応あの今回はその、うん、と法難法による一変数多項式の評価と。 それから、フォーナー法のアルゴリズムについて学びました。それからと、そのフォーナ法の応用としまして、非、まあ、膚整数の二進十進変換や、あと小数や分数の二進十進変換について説明をしました。で、次回は、この続きでですね、その多項式や多倍長数の整数の乗算と、それからと、多項式の重用付き乗算について学びますので、 まあ、あの必要な人は予習をしてきてください。それでは、今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。